原田のバー新年1月1日で、うん、でございますよ簡単ですよ は, はい。 三島財閥の財閥ですよこの着物はもう何年前だろう鉄拳セブンの発表の時だから七、うんうん、年, 年前だうなそう 海, あれ海外で来てたんですよねうんステージ上でね7年ぐらい前の E3 賞で来てましたねサラダのバーは ネットアップの提供でお送りします。新年のご挨拶をちょっとお願いします。はい、えー、皆さん、明けましてお め, まおめでとうございます。おめでとうございます。ね、あの、これ海外で見てくださってる方も非常に。多いと思うんですけど、ハッピーニューイヤーということで。えっ、ー、と、まあ、一年の。 始まりではあるのですけども、ええー、もうこのゲーム業界もね、あのー、こういろんな波に負けず、コロナ禍にも負けず、ええー、結構好調なとこは好調ですし、ええー、なかなかやっぱ物作りにもいろんな影響が出てるんですけども、今年はですね、やっぱり、いろいろもっと急いでキャッチアップして、ええー、いろんなね、ええー、ところで、 たくさん楽しこと、こう、皆さんに提供したり、言ったりできればいいなと。特に、海外出張をね、もう、海外の方もそうですし、日本もそうですけどこう、ちょっと息できなくなってるんですけど、今年はね、いけるようになると思ってるんですよね、僕はね。うん、いい予感がします。なので、そこでまた皆さん、いろいろ会って、えいろいろ話したりできればなと思ってます。今年も よよろしくお願いしますよろししししくくおお願願いいまますすこの番組ではあのバンダイナムコエンターテインメント原田克弘ではなく、はい、原田のバーマスターの原田克弘でございますから。なるほどね。<笑><笑>同じことだもん<笑><笑>、ね、役マスター役ってついてますからねん一応原田のバーマスター原田克弘としては何かこう今年やってみたいこととか。 目標あれば原田のバーとしてっていうのを言ってもらった方がいいですか原田のバーとして、うんうん、原田のバーとし て, て割と去年だからスタートしてゲストの振れ幅が結構あったので、うんうん、今年はもう一回マニアックな方に一回戻った方がいいんじゃないかなみたいな<笑>聞いてる、見てるだけの一般の方を呼ぶとかはしてみたいですね、うん うん、だからやっぱそれはコロナが明けだからこそみたいな、ね、明けないんだろうけどな ん, てうで、ね、なんていうのまあの気をつけながらねウーズコロナの中でやっていけるといいなとそういうことがそうですねまだまだ呼んでない人いっぱいいるんでいますねあと来たいって言ってる方もやっぱ徐々に増えているので、うんうん、あの遠慮なくオファーしていただければ、うん、今タイミングさえあればなんとかできると思いますんで皆さんよろしくお願いしますよろししくお願いします年末もねちょっとゲストが大変なことになっそうそう だからもうそう大変とか意外すぎても う, そ う, そ う, もうこれもびっくりだよここでは言っちゃって名前言っちゃって大丈夫ですから<笑>ああねオンですから荻生川さんね来てもらってのその前がムーの三上編集長三上編集長荻生さんもこの番組見たことあるっていうのが<笑>っっびっくりだよ、ね、<笑><笑>番組としては今日は 何, 何かない今年の目標ですか、うん、番組としての目標はねまずはね、うん、えっと目指せフォロワー10万人えっ早くないだってまだ3万人でしょそう でも3万人も分かん年末もちょっと増えてるのかもしれないけどそうそうそう3万人ちょっとだから、うん、まあこれも毎週土曜日24時のテレビ方式をえ約8か月9か月それで3万人ってあん、ね、まあ10万人とかいうこうと思ったら毎日更新じゃなくていかないらしいよそ う, そうなんですよ ア、う、ア、ん、アッッップププしししてまくってですかか週1しかアップしてないのに3万人いるってこと自体がなかなかの奇跡らしいですから奇跡。ありがたいし奇跡ですだからなかなかしんどいよねい10万人はねで、うん。でも一応目標は年内に10万人行きたい、うん、なるほどっていう数字の目標があるのですすねビュー買収するしかないでそうそういうのがあったりあとやっぱりゲストとしては僕何回か。 番組であの、キャスティング限りも名前出しましたけど、うん。えなこさんを呼びたい。うん、あ、まだそれ言うはい。いつかえなこさんが。まあ、おぎゆかさんも来たからなそ う, そ う, そういや、わかんない。だから、それは、荻かさんの場合ほら、ね、鉄拳も遊んだことある、あれば、うん。この番組を見たことあるわで、来てくれたわけで。ある程度なんか縁がないとね。そうん。うん。だからね、縁は一つだけ実はあるんですよ。あ、そうなの えっと僕と誕生日が一緒なんですよ。ああ、そういうのは縁と言わないね。<笑>ういう偶然って言うんだね。<笑>うん、でもほらちょっとこう 愛, 愛着はくって大変ですけど、誕生日す、まあ、る, かる、ね、人ってね、気か、ね、るでしょ気持ちは分かるけどね。うん、誕生日ちょっと24時間あるからね。<笑><笑>そう、うんうん。でもまあえなこさんが来てくれるようなメディアにしたいということです。 あなんかだんだん目標がぶれてきてるいや、ぶれてない、ぶれてない、ぶれ て, てない、メディアとして、僕は ね, なるほどね、この番組はそのテレビとかそういう民放ではやってない YouTube チャンネルですけど、e、うんうんうん、スポーツ、ゲーム、コスプレ、いろんなエンタメ含めのジャンルの中から見ても、うんはい、そういう人たちが原田の場合、一回出てみたいなと思ってくれるようなメディアにしたいというのはありますから。はい、分かりました ここ絶対使う<笑>そんな目標もあるのと、はい、あとはえっと言ってもあの去年も一回やりましたけど、はい、あのコスプレの子二人去年ねリリーとエリザ来てくれたじゃないですか あ,、はいはいはい、あの時に少し説明してたた、ね、結構みんな見てくれて、はい、やっぱそのギャラリー制度というのが原田の場にはあるで、うん、あので、まあ、世の中落ち着いたらという 状況を見てですけど、うん、やっぱり視聴者の方があの見学に来れるように。来れるようにしたいですね。もともとその計画でしたからね。うん、背景があんなにこう、寂しい予定じゃなかったですよねそうそうそう。いろんな人は見てると。で、うん、だギャラリーとして、新たなバーを見に来れるということを、収録、もっと増やしたいとっていうのはあります、はいはい。これはまあ、3つ番組としては、今年、ぜひ叶えたい目標、達成したいこと。はい でございますね。かりましたそのためには。原田さんが毎回毎回。長く長くくだらないことを話してもらうしかないんです。大変で す, 変ですね。<笑>ノーギャラなのに。<笑><笑>原田のバーのあの。番組概要とか。情報を入れてる中にインフォメーションもちゃんとありましてですね。あ、そう、あの、そうね、情報とかっ て, てところ。はい。はい あそこにあの、問い合わせとか、あとスポンサードされたい企業が。ステリめちゃめちゃ長文で真面目に書いてるやつすいません、えー。そこから実際あの、去年、もう去年ですね、うん。一件問い合わせがありまして。はいはい。あのー、一件ってかちょいちょいあるんでしょちょいちょいありますけど、うん、ほぼスパムです。は<笑><笑><笑>それはちょいちょい、スパムはちょいちょいあるわな、<笑>それな ちちょいちょいいいいじゃなんんですすよ、ススパパがごだ割分まあでもみんなそうだってことだよねつまりね<笑><笑>そんな中をかいくぐってちゃんとした問い合わせが一件ありまして、うんうん、それあのかいくぐったというか<笑>ほかに重要なのもなんか捨てちゃってんじゃないの<笑>一応ほらネイティブの翻訳に<笑>ちゃんと見て見てもらってますからほんとにすぐ押しちゃうタイプかなんか100万ドル当たりますとかいうやつほんと当当たってんじゃないのほんと当たってるかもしれないよ当たってたらもう取ってないですよ<笑> そ, うそこへね、うん、ちゃんと問い合わせが一件本当にありましてネットアップさん、うん、アメリカのカリフォルニアに本社があるネットアップさんってうって本社の偉いさんが、うん、原田の子は見てるといや英語字幕つけといてよかったねはいはい<笑>見てる人は見てんですよ、ね、これさすがだねありがたいことですねはいすごいありがたい話、うん、であのスポンサード含めで、うん 一応原さんに語ってほしいんだと。なるほど。いうお問い合わせをいただいて、うん。日本ではやっぱりその一般の方まだ知らないと思うけども、まあ、この業界ではね、もう何年か前から入ってきてもらってるってこと で, そうですね。はい。日本にはね。日本でも。ね、元旦スペシャルをぜひという話で、うん、今日に至ると。なるほど。いう経緯 で, でしたから。そうです。なので今日の元旦スペシャルは、うん ネッッットアププさんスポンサードシップ会でございますすごいねレアだねレアでございますレアねレアこういうスポンサード会なんてやったことないからそ う, そうなんです、うん、だからそういうことも含めてえっ、ー、と原田さんが今日ハイボールを飲んでるジョッキがネットアップこれいや俺これ何だろうなと思ってたんだよこれ<笑>それ用意してあります素晴らしい、はい、これもネットアップさんから送られてきたのかなそうそ う, そう作ったんですって、うん、ね売ってないもんねだってこれね、うんうん スポンサーメリットです。いや素晴らしいです、はい、それで今日はがっつり飲んでもらいます。はい。はい、もう飲んでます。<笑>という回なので今日は。分かさました。メンタップさん、ありがとうございます。ありがとうございます、ね。本当に、本当にわざわざ海外から見ていただいて。ありがとうございます。ありがとうございます。原、は、田、いはい、さん、それでい今日は別にあの堅苦しい回にする気はないんですけど、テーマを今回決めてまして、原田が語るゲーム業界の過去、現在、未来。 テクノロジーの進化というテーマで原田さんの一人語りでございます。お題目は硬いね。硬いんですよ、うん。でもどうせ途中で脱線するんですよ。いや、そうなの<笑>想像ついてますから僕は。真面目な話すればするほどご視聴者が離れている。い<笑>脱線交互を期待でございます。はい、まず一つ目はですね、うん、アーケード全盛期という。まさに旧ナムコ時代です。はい。はい これはあの当時のゲーム開発がどんな流れやスタッフィングで行われていたか苦労した点楽しかった点などアーケート全盛期どうだったかとだからナムコで原さんがガシガシ働いてた頃ですねいやあの今もガシガシ働いてないやいやいやあのだから、はい、わ若い若い時のガシガシと今のガシガシちょっと違うじゃないですかまああの体力的な見合いが違い、ね、そうそうそうそう、うん、だからあの店長からナムコ入り っていうところで、ね、店長じゃなかったけどねあっ何でしたっけあれ店長みんなねみんな誤解してるんだよねあナムコは入社したらみんなあのアーケードのロケで絶対1回は働くんですようんうん逆でしたっけ あ, あれ順番ナムコに入って、うん、配属先が、ね、あそうそうだから俺はそのゲームセンターの、うん、あの一般のふりだったりいわゆるバイトのふりじゃないけど推していたけどもただのナムコから送り込まれた 社員でしかなかったっていう話。それを自分でスパイスパイって言ってたんですよね。そうスパイですよ。だって。<笑>その、<笑>ゲームセンターで得た基盤のデータの情報全部開発に送ってたと<笑>、うん。それはスパイだそうそう。だけど、お客さんに混じって、うんうん、こう、大会を盛り上げたりとか。そうそうね。その、ね、ロケテストもね。うん。ナムコの店ってわからない形の店で実は働いてたんですよ。表向きナムコってわかんない。 実はナムコのロケテスト以外にもこう他社さんのゲームのロケテストもやるわけですよ。うん、それこそ。当時はね。今もそうだけどね。その情報なんかもリアルタイムに手に入るわけだから、まあ、貴重なね、他社さん情報も全部掴んでた。なるほどね。そう。そんな頃ですよ、ア、はい、ーケード全盛期。その頃のゲーム開発はどんな感じでされてたんですかねあの、まあ、どんな感じでっていうかね、 その、業、まあそれは本当に業界全体が、まだ、アーケードがいわゆる何だろうな、えー、市場規模的にも90年代なんで、うんうんまあ、80年代、えだいたい前半ぐらいから、90年代の初期ぐらいまではいわゆる欧米でもまだ、 アーケードっていうのが結構しっかりビジネスできてた時代だし、まあ、むしろ80年代後半、90年代前半なんて、えっ、ー、と、例えば、ナムコの、昔ナムコ、旧ナムコという会社でしたね。ナムコなんですね。僕が入社した時っていうのは、ナムコ会社全体の収支、いわゆるその利益ですよね。50% 超えてたんです、アーケード。いろんなことやってたんですよ。テーマパークから家庭用から何からって。まだ 僕が入社した時スーパーファミコンとかもやってましたけどね、うん、ソフト出てますから、ね、テ, イテイルズとかもね、うん、最初はスーパーファミコンですから、まあ、それをまだやってた頃にえー、っとあの時代でまだ会社全体の収益の半分以上がアーケードって時代ですから、うんうんうん、セガとナムコってあのトップ2だったんですよテクノロジー的に、うん、でアーケード の規模的にも実は、店舗数とか、ワールドワイドで の, その基盤の売り上げだとかっていうのは、こう、世界1位2位を競ってた企業だし、ポリゴン技術はもうまさに、これはトップ2ですよね。これ一1位2位を取り、取ったり取られたりっていうような世界でやってた頃なので、それでも、ちょうど p レイス s ーションワン1とかまだ出たばっかりでしたけど、うん、 デートばっかりとか出るぞって時で、その時でもまだ、うん、なんとゲームセンターがね、半分以上の収益や、セガンもそうですよ、ナムコこの二大巨頭が、そういう時代でしたから、だからまさに、そういう意味で時代流れの早いなと思うけどう、ね、あの、アーケードビジネスっていうのが全世紀っていうのは確かにあってで、その時は、あのー、今と何が違うかというと、今でこそゲームデベロッパー、パブリッシャーとか、 なんかソフトメーカーとかというような言葉ありますけど、あのー、あんまりパブリッシャーとかそういうのとかってそういう概念とか意識はあんまない時代でっていうのがそのゲームセンターに置くこと自体が最大のプロモーションだったので、うん、まあ、あのー、これもある世代以上のことは知ってますよねえっ、ー、とこれ何歳ぐらいなのかな知ってんの40以上は間違いないと思うんだよねでもでさっき言った35ぐらい以上は大体分かってると思うんだけど だから逆にそこは境目なのかな、うん、それより下の人は、ええー、嘘と思うかもしれないけど、その、家庭用のヒット作って、もちろん家庭オリジナルでもヒット作ありましたよ。あと PC9888 出発でヒットしてるソフトもありましたよ。ありましたけど、あの、割と有名なソフトって言われてるものとか、すごい数が、1り百万家庭あの、プレイステーションとかサターンの時代になって、 ミリオンっていうようなタイトルでボーンって売れてたようなゲームっていうのは割とあのアーケードからの移植だったんですね。うんうん、名作は割とセガさんもナムコもアーケードからの移植みたいな。うん、そんな時代だったんですよ。ビジネス的にも、うん。なので、えっと、今ともそのヒット作の作り方のセオリーも違ったし、そのプロモーションのやり方は違ったしね、もうそもそもゲームセンターで売れることが一番の宣伝になるみたいな時代でしょ。うんで これが、今と全然違ったのは、さっき言ったソフト開発だけじゃないんですよ。あの、セガもナムコもそうです当時の会社、いろんなやり方ありましたよ。その他社さんに任せてるケースもあれば、いろんなやり方あったと思いますけど、自社基盤っていうのを言われて思ってた、うんうん。日本のゲーム会社、海外のゲーム会社も割と自社でこう、基盤を一生懸命作ってて。例えばハードディスクなんかを、 載せた基盤なんか割とアメリカの会社なんかもやってる会社もありましたし、日本とかだと、セガモナムコもその、いわゆるソフトウェアとは違うハードウェアの研究部みたいなの持ってて、アーキテクチャレベルから作ってたわけですよ。プレイセーション1が出た時には、セガモナムコも、プレイセーション以上の、だいたい倍、プレイセーション2倍以上のポリゴン数が出る、 基盤をすでにゲームセンターで展開してたんですよ。うん、だから別にプレイステーションっていうのは高性能だったかっていうと僕らセガとかナムコに言われると高性能というより自分らの10分の1とか1 20分の1ぐらいの値段のチップで僕らのその10倍20倍出さないと手に入んないそれで予約2倍しか差がつかないチップのその性能差はあるものの価格差が全然違ってこんな安い値段んんでこんな 描画できるんだみたいなことを出してきたことがすごいんだけども。まあそんな時代ですよ。つまり何が言いたいかというと、その、まあまずハードウェア的にはアーケードが世界で一番だった、うん、つまり家庭用っていうのはハイスペックではなかったです。うんうんうん、ポリゴンゲームでいわゆる業務用のゲームを出したのが例えばナムコが初だったり、 テクスチャーってあるじゃないですか。テクスチャーってわかるよね。さすがにね。これ見てる人だったら、うん。テクスチャーってもう当たり前すぎると思うんだけど、ポリゴンに貼ってるでしょ、絵が。ね。肌、肌の絵とかさ。今、シェーダーとかね。いろいろなものが乗っかってるんだけど、その、当時は単色でしかできなかった生ポリゴンと言われるものに、こう、柄を貼り付ける、るその絵を貼り付けるテクスチャーっていうものを貼って、ちゃんといわゆるゲームとして、初めてその、 世にお金を取る形で出したのは、実はナムコが初なんですよ。う, んうんうん、ら知らない実て言、うんうん、当時はもうとにかく何もかもが時代の最先端。うん、うん。最先端が、日本のゲーム会社にあるみたいな状態で、あの時は結構、まあ、俺らの、俺らとかさ、旧ナムコの方は、 なんだろう本当にねやることなすこと全部最先端なので、うん、会社にある機材がすごかったですね、うん、セガさんはいわゆるどっちかっていうと、まあ、ゲームがテクノロジードリブンなので、あのー、企画って職業はなかったりね最初の頃なかったんですよ聞きますよねで 企画っていう職業ね、うん、最初からあって、非常に強かった時代なんだけども、うんまあ、いかんせんそのテクノロジーの進化がガーッと早く動き始めると、もう何が起きるかというと、まあ一つは、そのテクノロジーを活用したゲームみたいな話と、本来ゲームが持つ面白さみたいなことの話の優先度がやっぱ入れ替わってくる。うんででね、その ポリゴンありきだったり<笑>、わかる、うん、ゲームってみんな面白さありきだと思うでしょほら、ポリゴン使えるようになるとポリゴンありきになるわけです。だから、ポリゴンになった瞬間に、うん、実は 2D で細かく書いてたこと、ドットで細かく表現してきたこと以上に、荒っぽくなったりするんですよ。黎明期はね。ポリゴン黎明期だから、なんせ。ね。だって他社さんは、ポリゴンあ、あの、テクスチャーさえ貼ってない人たちもたくさんいた時代ですよ。何もかすげえテクスチャーを駆使したり、 その、グローセー、グローセーディングって言われるもんだって、うん、こう、こう、エンベロープって言ってね、関節をつなぐみたいな。あ、今当たり前でしょ肩の関節とか肘の関節、切れてないでしょで、ナムコとかセガさんは、こう、初期の頃から結構うまくそれを使ってて、こう、ながってるように見えると。その頃一方、世界中、日本のデベロッパー含めて、割とまだ切れてるぞ、みたいな。で、ナムコさん、あれどうやるんですかみたいな時代なわけですたそうすると、 テクノロジーが、こう、ゲームのアイデアとか企画より、ちょっと勝ってる時代みたいな一瞬来るわけですよ。か、うんうんうん、か、い革命が起きてるわけだ。改革とか革命が起きてる時代だから。これインターネット時代に入って、うぞうむ ぞ, うぞうにこうオンラインゲームが、なんでもオンライン化するっていうのと一緒で、まあそれ以上だったよね、ポリゴンは。うんうん、もうとにかくポリゴンであることだったり、ポリゴンに対してさっき言ったようななんとか政治みたなんとか、 技術みたいなものをたくさんどれだけ早く導入して動かせるかみたいな勝負みたいな時期がぱあって、うん、でそうなってくると新しい技術がどんどん入ってきて、うん、ゲームの中身が結構変わることがゲームの中に革命が起きることが多いので企画書使用書っていうのがついてこないんですよ、うんうんうん、で昔はやっぱ先輩方の まあ昔もひどいっちゃひどいけどね、それでも、例えば、ゼビウスだとか、うん、ナムコの80年代、70年代もあるけど、70年代、80年代の名作のを見ると、まあそんなページ数はないものの、割とゲームのロジックからしっかり文字で書かれ、えー、下手したらその最初からキャラクターの絵がドット絵みたいなラフ画で書かれていて、リズムで書かれてるんだけど、うん、俺の時代はもう、ちょっとそれが追いつかないね。テクノロジーの進化の方が早すぎて。うん、ナムコのあの、 開発室が世界のゲームの最先端の表現っていう時代があって、あの頃はだからそういう作り方してましたね。うもう本当に。見た結果で、じゃあこうしようしょうって言って。だから、面白くてゲームが全部出来上がってから記録のために使用書が出来上がるみたいな。ああ、逆な。逆な、ね、逆<笑>。格闘ゲームブームですよね。ガーッと来た時に。 ブワーってライバルが生まれたんだけど、ブワーって死んでいったし、うんうん、続編作れなかったりとか、うん、その到底、バーチャーとか鉄拳の物量にも追いついてないわけですよ。テクノロジーだけじゃなくて、物量も追いつかない。作る速度も追いつかない。これ何かというと、もう、達さんどうやってんかわかんなかったわけです、うん、だからすごいアドバンテージがあったんで、生き残るタイトル、 が、そんななかったんだよね、うんうん。2D 格闘は割と早めに 2D 格闘を作るみたいな形で確立さされていったけど、大量のアニメーション制御とそのアセットを制御して、どういうふうにゲームデザインを独立させるかっていうところにおいては、ガーリットナムコとセガはそこはすごい早かった ん, んまあ、それ発想をちゃんと活かして、この話にはお違ってね。 じゃあ、そのままだったら、こう、いかにも最先端いけそうじゃないですか。これはそうならないわけですよ。いろんな理由で。うん。その間、実は、アメリカのさっき言った西海岸を中心とするだけじゃないですよ、うん。ヨーロッパもそうですけど。いわゆる欧米のデベロッパーたちは、なかなかアーケードでも日本に叶うヒット作はそんな出るわけでもなく。えー、じゃ家庭用でもやっぱり日本のゲームが石鹸してる時代ですよ。90年代。 今信じられないでしょ、この話。<笑>若い人はね。そういう時代があったと。でそういう日本のゲームばっかりヒットが生まれるで。その中で一生懸命彼らは Windows95 以降この PC ゲームを、えー、開発するんだけど、まあ、開発環境も PC に早く移行したのも短い話。し、実はそのミドルウェアエンジン、ゲームエンジンって発想に、えー、まあ、いち早く手をつけてたのは日本の会社であって、 かもしれないけどもやっぱり大量生産時代に備えて、作る体制を、とか、そのベースになるところにすごい投資をしていったのがアメリカ西海岸。PC ゲームをやっぱり彼らを Windows ベースで一生懸命やってた時代に培った作り方 や, やり方っていうのが、あの、21世紀ちょうど入った時ぐらいの、入って、その後に出た Xbox、PS3 あたりで、やっぱり、 全部うまく回り出したね。その時に日本は実は割と、まあガラパゴスってよく言われるけど、うん、割と元々その一つの基盤の性能に対してワンオフで作るとか、もしくは業務用に出たゲームを家庭用に圧縮する、うん、ハイスペックなものをロースペックなものに移植する技術とか圧縮技術とかすごい優れてたんだけど、そういうことうまいんだよね、やっぱり、ね、<笑>ダウンサイジングとか。 そういうことには優れてたんだけど、いわゆる大規模に、えっ、ー、と、200人、下手したら5、600人で開発するみたいな体制をとって、かつ、そのゲームデザインをちゃんと切り離して、えっ、ー、と、エンジン化したりとか、そのミドルウェアを切り離して汎用化するとか、そういうことはちょっと遅れたんですよ。なので、まあそういう意味で言うと、80年代のエロ黄金期があって、90年代のポリゴンでさらに第二次黄金期みたいな。 ことで日本がガーッと石鹸するものの、欧米もある程度ね、アメリカ、西海岸もそういうところありつつも、彼らはその技術的な交流だとか、ミドルウェアの、あの、オープンにして、オープンにすることみんながいじって、さらに良くしていって、みたいなこう、うみんなで共有でよくできるとかよくしちゃおうよ、みたいな。その先で勝負しようよ、みたいな。うん こう、発想は、向こうの方がやっぱ先だったので、あの、そういう分テクノロジーの進化する速度も早かったんですよ、うんうんうん。追いつかれんの一瞬でしたね。うんうん、グローバルな企業であれば、えっ、ー、と、各地域に開発の拠点があって、地域で時差で分かれてれば、まあオンライン部分は例えばアジアが担当し、まあ、な、なアーティストの部分は例えばヨーロッパが担当して、みたいにこう、 各地域で時差がずれてば、あの、しかも開発がクラウド環境であれば、これまさにね、ネットアップさんね、クラウドが得意とするところなんですけど、うんうんうん、クラウドにね、開発環境を全部乗っかってて、そのゲーム開発ができるのであれば、24時間開発回せるわけですよ。こういうことはやっぱりしないですよね。そういう発想でやろうなんてことは、うん 日本の経営者は、まあ、俺は聞いたことないですよ。あの、その、申し訳ない。これ入れ知恵したから知ってる人いるかもしれないけど、日本の経営層みたいな人集めて、そうしようっていうことを、こう、そんな側面から語れる人いない。なぜなら、クラウド開発っていうものが何たるかわかんないから。うん、うん。それ技術でしょ。だからそれがわかってる人が発言権が強くないので、経営権も発言権も強くないので、その環境を作れないんですよ。うん、だなんせ、さっき言ったように CTO って、 ほとんどいない、ま、いなかった時代の方が長かったんですから、まだに置いてない会社は結構あるんじゃないかな。最近じゃないどこでもこれは。これは間違いなく言えるのが、じゃあね、その21世紀前後ですよ。とか20世紀入ってすぐに CT を置いてましたから日本のゲーム会社。絶対置いてなかったですよ。俺知ってますよ、それは。原田さんにとってそのアーケード前世紀というその時代は、うん、端的に言うとどんな時代でした、うん うん。すごいシンプルな時代だったね。うん。次は、あの、そこから、その次の時代ですね。はい。家庭用ゲームの登場でございます。うん、いわゆる。登場っていうか、あの、家庭用ゲームは、アーケード全盛期から、いわゆる、その、ね、エポックが出してたさ、うんうんうん、木こりのさく動かしてたあれ、ね、なんかテレビジョン、<笑> え, え<笑>テレビジョンだよな。テレビジョン。 テレビジョンだったっけなえ、テレビジョンじゃないなんだっけエポックのやつでしょエポックの。あったあった。スーパーテレビジョンとかテレビジョンとかじゃなあった。ね。うん。ああいうものから。ファミコンから。ファミコン。ありましたから。ね。うん。俺が入社したけど、まだスーファミ現役で何個かソフト出してましたから。うんうん。うん。だ, だからそういう意味で家庭はあったんですよ、昔から。そうですそでどっちかっていうと、今の話はあれじゃないかな。ポリゴンを扱う、ポリゴン、描画、 できるようになった家庭用ゲーム時代ってことじゃないのかな。うんうんうんうん、だから分かりやすく言うと、その家庭用、まあ、アーケードの前世紀から家庭用ゲームの前世紀にこう、うん、あ移行したのは移 り, 移り変わったのは最初じゃないですね。そうですねあのプレイステーション、さっき言ってもう少し触れましたが、プレイステーション1とかサターンが出た頃っていうのは、まだナムコとセガが2トップだった時代ですが、このナムコとセガが、 えー、全体収益でいうと家庭を超えてたアーケードの方がまだ上でしたから、うんうん、そういう意味でいうとまだあれが出た当時は、えっと、まだアーケードの方が上だったんです、うん、若干、うんそう。だから世の中がその席巻したニュースとしてまあ僕らの世代僕らよりちょっと下の世代、まあ、20代ぐらいはちょっと分かんないと思いますけど分かりやすいニュースでいうと。 スーパーマリオが出たぞとか、ドラクエ3が出て行列ついたぞとか、うん、あの辺が、ファミコン時代ですね。そう、うん。あの辺がいわゆる、えっと、ファミコン、ねまあ。いわゆる家庭用の。まコンソールゲーム黎明期と言ってもいいんでしょうね、うんうんうん。いわゆる創世期というか、うんうん。テクノロジーにおいて、アーケード前世期からのコンソール一大ムーブメントに移り変わっていくとき、どんな感じだったかっ。いや、だからね、これはね、難しくて、あの、うん アーケード自体の作り方が家庭用にどう役立ちましたかっていうとね、あの、役立つところどころか、役立つところが苦労することが多かった、ねう ん, うん、うん、それはプレイステーションだけ取ってもそうだし、いや、ファミコン自体が俺開発してないですよ。僕が入った時はさっきのギリギリスーファミなんで、スーファミに、 移植するの移植っていうか移植だったりその開発するのに苦労してるのとかまあ横で見てましたけどファミコンはファミコン時代で苦労はあったいわゆるみんなが古い世代だとよくわかるように、うん、じゃあアーケードであんなグラフィックレベルで動いてるものをファミコンにどうやって映すんだっていうのにすごいさまざまな苦労があったわけじゃないですか、うん、その構造は実は変わらないまま来たんですよでそれどころかプレイステーションで メディアが CD になったでしょうん、あれは逆に言うとね、その、CD ってみんなの中では進化に見えるでしょで一般の人は進化だと捉えたと思いますよ。なんつせ、光のディスクですからね。うん、MO の後に出てきた、うん。すごいね、キラキラ輝くね。あれ、プレイステーションしかも苦労でしたから。あれは逆にと、彼ら、みんなにとっては進化かもしれませんが、あの、それは容量とか、その、 大容量時代を占うという意味では進化だったろうし、えっ、ー、と、最先端ではあったものの、構造で言うとね、そうでもないわけでしょ。だって、ロムから読み出してる、直接読み出したね高速に行ってたものを、一回 CD から読んでメモリに読むってことをやんなきゃいけないわけでしょ。で、そうするとね、その容量はたくさん入るんだけど、メモリに、 乗っからないとか、アーケードはメモリは大きくて、うんうん、家庭用はメモリは半分しかないとか、お平気で起きるわけでしょで、今度あと CD って読み込みの速度とかは一定じゃないわけでしょ、はいはい、だたらね、外側が早いんだよ ね, ね、当たり前だけど。うんうんうん、速度が違うんだって外周が速いじゃない、うんで。そうするとね、こう、今までねファ、ファミコン、スーパーファミコンみたいに作ってきた先輩方が、 大ベテラン、俺入社した時に、プログラマーでいたわけですよ。そのプログラマーの人が、えー、これデータの配置どうしようって言ってたら、原田、このゲームで一番使う部分ってどこって聞いてくる、うんうん、つまり俺は企画者でありながら、その、プレイヤーとしての視点でも言わなきゃいけないから、必ず通るシーケンスはここで、必ずゲームで一番読み込むところ、絶対ここすごい頻度だし、こことここですって言うと、そこか、つってそこを一番使うんだったら、それを、 よし、c g の外側に配置しよう、みたいなさこん、うん。こんなノウハウが役立ちますかって言ってさ、未来英語役立つわけじゃないじゃん<笑>その時だけの、あれじゃないですか、うんうん。それ用のね。だけど、例えば当時のナムコのゲームは異常に飲み込みが早いとか言われてたわけですよ。で、そんなことでこう、差をつけてたわけでしょ。うん、じゃあ、これがじゃあ、業務用から来た、こう、技術かって言ったらそうではないそれ、うん。業務用から来た技術ではない。ただし、 そういう職人さんみたいな人たちがたくさんいたって意味では、そこが役立ってとかありますよね、うん。その V ラムって言われるね、その絵を格納するメモリーのにどう配置していくかみたいなことをやってたわけじゃないですか、うん。例えばカプコンさんだったら、あの、ストリートファイターでいうとこの DJ ってキャラがいるでしょ、うんうん、?DJ ってキャラはさ、うん、あの、ズボンの横にマキシマムって入ってるんですよ。うんうん、あ a マキシマムって文字は、よーく見るとわかるけど、あれすごくない マキシマムっていうのを見たときに、うんうん、ゲーム業界の人間及び俺も入社してから、仕組みをね、V ラムの中の仕組みをし展開されてるのを見て、天才だと思ったわけどどこが天才だと思ようん、マキシマムってローマ字書いてあるわけですよ。英語で。え、どういう動きをしててもそう見えるってこと違う、だからさ、マキシマムってさ、うん、半分にできんじゃん。うん、半分。ああああああマキシマムってさ、なるほど。反転してもマキシマムじゃん。 ああああすごくない確かにエム、ね、も A もス、ね、もそ う,、ねうん、そうそうそうそう、うん、だから半分ですむんだよ。明けど時代の培った職人魂は役に立ったもののテクノロジーで役に立つってものが本当の意味であるかというと、うん、実はですねこの業界そういう意味で言うと時代関係なく。 その、直接的にはないんですよ、うん。直接的にはないって言い方すると語弊あるかもしれないけど、誤解も含めて言いましょう、逆に。うん、誤解も含めて言うと、ちょっと前に、これはすげえって言ってた技術が、ちょっと時間経つと、もう当たり前どころか何の役にも立たない時代が来ちゃうんですよ。うん、それがこの業界だと思いますね。 小島さんの世代といわゆる櫻井さんとか神谷さんとか、うんえっと、小野鎮とかあ他にもっといるな多分、うんうん、あの辺は、うん、だからつ作ったありかの西谷さんとか、うんうんあのー、小島さんとかあの世代はちょっと上げなんだよ、うん 俺, らうんうん、俺らはある意味その第二世代ぐらいとか。あああああ 第三世代の入り口とか、それれぐらいってて言われて る, んるそうか第一世代はどこに基準を置くのかによるけども70年代は第一世代で置かれちゃうと第三世代だわな。うんうんうんうん、横尾太郎さんとか新谷、うんうん、の, のね新谷大女さのね、うん、さっき言った神谷さんでしょ、うん、で桜井さんとかあのこの間ゲストで来てくれた富山さんとか、うん、あと小野とか、うんうん、えっ、ー、とあの上田さんとかね。うん ほとんどその辺の人たちってもう最初からほぼポリゴンみたいな世界ですよ。第 3, 第3世代。第3世代っていうっていうのがあんまりそんな言い方しな い, ないなけどねうちの。でもなんかちょっとそれ面白くありません、うん、その世代の分け方っ、まあ、ある意味で、ね、パックマンとかやってた世代を第 1, 1パックマンゼビスとか第1世代というのであれば、うんうんうん、第2世代はいわゆるファミコンスーファミ で、堀井さんたちも第 2? いやー、あれは第1世代だよなぁ。第2ってでもあの人 た, たちも 業, 業界長かったからね、うんうん。そういう意味でかぶってるよな、ずっと、ね。わ、うんうん、かんない。だから70年代、80年代、90年代って分けるんだったら、俺ら第3世代だよな、うんうんうん。次はですね。うんうん アプリゲーム市場の急成長でございますよ。いやもうちょっとだいぶ最近に迫ってきてますけど。最近っていうか、もうね、だいぶ前から実は始まってますね。だいぶ迫ってきてますけど、スマートフォンの普及で、一気に新規参入の波、うん、あとアプリゲーム、人気が高まった時代で、うん、これは原さんが先を見越して取った戦略、この時代を踏まえて、この先を、 見越してどういうふうな戦略を今立ててるかっていうのはもしあればあのね戦略というかこれがどうなるかアプリゲーム全盛期みたいにまあ数年前から言われてましたけどいやこれがね僕昔ね原さんともう本当に78年前ぐらいあの東京ゲームショウの帰り電車で一緒に帰った時に、うんはいはい あのまた俺が何か言ってましたか言ってましたけど僕そういうのすっごい覚えてるんで、うん、あのあと君ちょっと的なとこあるろあるあ る, ある、うん、だってその電車の色とかどういうお客座って分か、うん、<笑>わってるから、うん、写真で覚えちゃってるから、うん、その時原さんと喋ってたのはね、うん、僕がその今もうスマートフォンでみんなゲームやってますねとでもうこれが全盛期になっててこの先原さんどうなると思いますっていう話を電車の中でしてたんですよ、はい で僕が先に原田さんに言ったのは、うん、俺これ絶対家に戻ると思うんですよって僕は言ったんです。うんうん、多分5年後ぐらいにはみんな家に戻りますよって言ったら、原田さんが、うんうんうん、いや俺も全くそうだと思うって言ったんですよ。本当はい。甘いね。だから7年前、七、ね、年、8年前の5年後だから、うん、えっと、今でいう2、3年前です。うんうんにうん 家庭用の全盛期がもう一回来るってことを2人で喋ったのは僕覚えてるんです。ああだからそういう意味で言うと家庭用はある意味全盛期を迎えたというか、うん、その XBOX や PlayStation や Switch などの売り上げを見れば分かりますが、うんうん、あ, のある意味いわゆる有名タイトルだったり、うんうん、そのムーブメントを作ってるタイトルは やっぱり言うてもパッケージな、うん、まあフリートプレーもあるけど、その。あの、がっつりコントローラーで持って、遊ぶゲームっていうのが、うんうん、まあ e スポーツ含めてね。そうですね。前線ではあるじゃないですか。総、うんうん、論当たってはいるものの、うんうん。その、やっぱちょっと。 七八年前の僕もある意味馬鹿ですね。そういう意味で言うと。そでもそ、そっから五年後どん。いやいや、そのっっ、なんていうのかな。えっと、実は、うん、戻る、戻んないではないのかなっていう。うんうん、だその考え方がちょっとやっぱ、おある意味七八万年若かったんだね。そういうと。<笑>戻るとか戻んないとか<笑>、ね、どれが王道っていうことではないということだね。うんうんうん、まずまず一つは、 これは、俺は、これは一方で言い続けてる。いわゆる、人は利便性に勝てない。うん、うん。うん。これはもう、ずっと言ってるでしょ、ね。その人のシチュエーションに応じて、えっと、やるものはその時々で変わるというだけでやって、えっと、スイッチやってる人が、えっと、じゃあ、アンドロイド、iOS、一切ゲームやりませんって言ったら変わって言ったらそうでもないし、うんうん、むしろ親和性が高い部分もあるかもしれないし、あの、 俺みたいなね、あの、僕はそのいろんなプラットフォーマーにも配慮した上でってとこもある、ありつつも PC ゲーマーって言ってるわけじゃないですか。うん、うん<笑>うん。どこの派閥にも属しません PC ゲーマーです<笑>みたいな<笑>ね。ある意味フラットな立場で言うと、PC 組むのが好きだからね。うんうん、だから PC でハイエンドに組むではゲーム、その環境でやるのが好きと言いつつも、いやー、さすがにあの、電車に乗ったりですね。 あのー、あまりにもこうここどうしようみたいな時は携帯で遊んでるよ、うん、コントローラーがあるかないかの差なんですよね、うんうん、しょうもないレベルに見えるけどもスマホゲームと家庭用とか PC との違いって何ですかと入力デバイスの差ですよ、うんうんうんうん、ぶっちゃけ、うんうん、でもこの話するとねこれここはねあえて本当にあえて釘を刺してる時なんですけどこの話をするといやスマホもありますって言うんだよみんな、うん ブルートゥースでコントローラーがついてますとか、いやマウスだって使いますよ、いや何だって作りますよって分かってるっちゅうそんなことは<笑>もう絶対言ってくるのこれ<笑>もう、うん、もううんざりですよあの分かってんだけど標準でついてるかついてないかっていう差はでかいんです付けれますって話と、うんうん、ついてますって話は。 違うの<笑>分かったこれをみんな言ってくんです。この話をすると、この俺に限らず。スマホで標準で付いてるもんって何ですか皆さん。タッチパネルですよね。そうそう。タッチパネルを駆使するっていうのは全員できますよね。じゃあそれに合わせて作るんです。うん。コントローラーは持ってる人向けには作るけれども、それ持ってる人向けでしかないんです。そうそうそう。そうなると、最初からちゃんとコントローラー全部付いてるのって何ですか コンソールでしょっていう話をしてるので、はい、この差ですっていうことまで言ってあげないと、最近の人たちはですね。<笑>できますよ。もう全員が何かの先生が呪縛箱続き野郎になってるのか知らないんですけど、いや、原さんそう言ってましたけど、別にスマホでもついてますよ。あと、特定の機種言うんだよね。<笑>特定の機種。特定の機種には最初からコントロールついてましよあれはみたいな。いや、あれはって。 わかるだろう<笑>世の中の Android とか iOS 全てについてたら言えって初めてそうそうそうそう。全てについてるものは何ですか全てについてるものはタッチパネルでしょ、うん、どのスマホも全てがコントローラーをつけない限りはこの問題ついてもあるんです。うんうんうんうん、僕はそのゲーム業界とか、まあ、いた経験もあってどっちかというと開発よりはそのプロモーションだったり、うん 企画とかね、そっちの方を僕は見てた時代があったので、あの、そ、その経験値から見ると、今のスマートフォン用、まあ、要はスマートフォン向けアプリゲームっていうところは、俺もう出尽くしたんじゃないかなと思ってるんですよ。いや、そんなことはないんです な, ないですかそんなことはないね。あ、そうっすかそんなことない。それは、ま そう、一時思った人いるかもしれないけど、うん、じゃあさ、さっき出たね、うんうん、一芸って言われる、うん、GPS を駆使するみたいなものという結構最近出ちゃうじゃ ん,、うんう ん, うん。まあ、ある意味最近じゃない、うんうんうん。あれも、15年ぐらい前に予言してた人はあんまりなかったよ。そこもテクノロジーを駆使して、まだいろんなものが出てくる。 えっと、テクノロジーを駆使というか複合したテクノロジーを使って、うんねはいはい、まだ新しい体験出てきますよ、うん。新しい体験は絶対出てくる。なるほど。それはスマホだから、だから結局スマホだからどうのこうのって関係なくなってきてるわけだよ。ソフトウェアレベルの体験で言うと、うんうん。それ、だけど、スマホにしたって何にしたってそうだけど、特にスマホが抱えてる えっと逆に言うとそれを阻んでいるものというかそのはえっといくつか問題があるわけですよ。うん、例えばインフラだとか、うん、あの例えば特にスマホってゲームが目的じゃなかった人じゃないですかもともと。一番基本で言うと電話ができる。うん 誰かとチャットができる。と、まずこれありきでしょ。大前提。これが大前提って時点で何が起きるかっていうと、例えば世の中の経済格差、うん、世の中のインフラ格差によって、スペックとかがバラバラになっちゃうんですよ、うんうんうんこ。ここだね。なるほど。ゲームって、ゲームが目的なんで、ある意味その層を選ばず、 ある程度同じ料金を払って同じ同等のものを手に入れるっていうのが考え方としてのスタンダードなわけです、これ、うんうんうん、でスマホはスタート位置が違うでしょ。うんうん、下手したら画面小さくていいとかさ、うん、あの CPU んとかって知らないですみたいな、そのスペクックとにかく安ければいいですいそうですねちょっと10万円は嫌ですみたいな、うんうん。人によっては1万円台で済ませたい人もいれば。うん 最高を手に入れたいといて人もいるけど、目的はそういう意味で言うと、動機とか目的はバラバラじゃない、ね、ただし、うんうん、そこはバラバラになるものの、ね、ソフトウェアの面で言うと、表現できることは、クラウドとか使うと、もう、はっきり言って、スペックの差とあんま関係なくなってきる、うんうん、ただ、そういう意味で言うとう、まだインフラさえ整えば、逆、う、に、ん、ら逆にそこはギャップだね。そのスマホの抱えてる問題点だね。あの、 ある意味、経済格差も多少超えれるようなね、そうイ ン, インフラってものがもっと整って、高速で太くっていうのが、ある程度の世界中の人が使えるようになると、手元のスペック関係なく、みんなが綺麗な映像でもって何かができるって時代が来ちゃうので、うんうん、そこではまた一段階上がるし、あの新しい体験ができる遊び方みたいなとか使い方は出てくるよ。昔のあの、ドンキーコングのゲームウォッチがの、 ガラ持ってた。いとやまあ<笑>ゲームウォッチ型とは言わんけど<笑>極端な話世の中のスマホが全部ああなるんだったら話は別です よ, ですよ、ね、っていうことが言いたい、うん。ただその画面の大きさとか克服できないもあるけどねまあそれはスイッチみたいに外部出力できるとか上があればいいのかもしれんが。 全員についてなきゃ。そうですね。だ全員が同じじゃなきゃダメなの。<笑>スイッチ、動物森やりまくりですよ。未だに。<笑>なんけた畑で何食べかぼちゃかぼちゃ<笑>俺の島の、島はもう、もう道がないですよ。かぼちゃしかない。カボチだけなんですよ。<笑>ものすごい儲かってますよ。<笑>子供が、こういうかぼちゃゲームだと思ってますよね、うちの子。<笑>そのスイッチ、買ってきてさ、うん あのタッチパネルのあのモニターだけの人っていますか、うんね、入ってなかった怒るでしょうねコントローラー、うんうん、絶対ついてるじゃんコントローラーで iPhone 買ってきてもしくは Android 何か買ってきて Bluetooth のコントローラー入ってますみんな全員入ってます入ってませんよねここですそうですね実はしょうもないことに聞こえるかもしれないけど我々作ってる側からするとそこの差めっちゃでかい、うんうんうんうん、しかも さ、スペックに差があるわけでしょ大変ですよ、そんなの。ねは、うん、母さん、僕、スイッチの有機 EL の抽選、もう4回連続落ちてるんですけど。<笑>俺、あれ欲しいんだよね。<笑>全然当たんねえの。有機 EL 大好きだからさ。<笑>全然当たんねえの。いや、最近さ、ちょっとさ。なんすか何だちょんと脱線し。 これ最近、最近さ、その別にゲーム業界に物申すとゲーム業界の人が言うことじゃないかもしれないけど、うん、なんかゲーム機が抽選になってるよね。おかしい。転売屋と言われる人たちね、うん、そ の, あの個人じゃないですよ。個人レベルじゃなくて業者でガーッと買い上げちゃう人たちっていうのが問題になってるわけじゃない、うん。これあのゲーム機に限らずなんですよ、実は。これは市場原理ね。例えば日本、対 アメリカとかの対ヨーロッパ、うんうん、で見た時にはやっぱりその売れる国の方がやっぱ量産されてたくさん投下されるっていうのは当然のことなので、うん、少ないパイを奪い合うみたいな国は手に入りにくいのは、うん、これ一般なんですよ。えそれすべてにおいてあります。ということはも任天堂クラブに入ってるから僕任天堂の公式でいつも抽選応募してんですけど。じゃあそういうことじゃなくてそれはだって 生産数の割り当てって、だからそういう意味でうと、そこは、えっとあ、手に入る確率という意味では、どこのリージョンもあんまり変わらないのかもしれないが、うん、もう一個はね、今、やばいんですよ、あのコロナのせいで。シリコン。ああ、ああそうそう。それもいそう言いたかったんです。その、シリコン業界というか、うん、チップ業界な。うんうん、半導体でお残 の, のことこでしょそ う, そう。それ、本当はもっと生産したいと思う。だって機械損失じゃん、これって。そうですよね。ある意味。 チャ、ね、ンスロスでしょ諦める人絶対出てきた、ねうん。だって本当だったらもっと売りたいのに、うん、だから、あの、悔しいのは、例えばじ、悔しいというか実感がないじゃないですか。例えば、プレイステーションにしても、うん、Xbox しても、今の最新の機種、えっと、だからスイッチはちょっと前の世代なんで、十分もう行き渡ったところはあるけども、うんうん えっと、プレイステーション5とか XBOX のやっぱ最新の機種が出た時っていうのは、あのー、みんなが欲しいなと思ったけど、うん、まあ、初期はなかなか生産間に合わないよね。うん、で, でも、だんだん潤ってきたら生産間に合うから、俺のとこに回ってくるだろうと思ったら、うん、このコロナ騒ぎですよ。そうですね。<笑>そのせいで運が悪くて、そんなものが重なったから、本当だったらもっとさ、 わーっと回ってくるはずじゃん、いやいやで、と、なんか。これはね、ちょっとね、多分アメリカとかヨーロッパとかの人と感じ方。差があると思うんだけど。日本こと日本においてはさ、俺がいまだに手に入らないんだぜ。ねえ。一番なんとでもしそうな人なんです、ね。P. S. V. R. は。本当にこれソニーの人が言ってますよ<笑>いわゆる自社、ソニーさん、自社以外のね、他社さんで。一番乗り表明したのが。 バンナイナゴエンターテメントのサマーレッスンのそうそう、いわゆる鉄拳プロジェクトのチームだったんですよ。しかも、v、VR に急に名前が変わったんです、ね、一番乗りで来てくれましたと言われて、<笑>いや、それぜひ一緒にやりましょうと言われて、一番最初の発表の時からもう参入してやって、で、これなんか予約がすごそうなんですけど、これはどうなりそうですかねって、いや、これは多分瞬殺になると思います、VR と。 いやでも、原さんおかげです。ありがとうございます。って散々ソニーの人に言われて。ところで、ちょっと、一台ちょっと僕とかなんか優先的に予約券とか、だかくださいなんて言いませんよ。ちゃんとお金払うんで、ちょっと回してもらえませんかねって。あ、それは無理ですって普通に言われたから。<笑>えみたあんな人たちほんとね、全然やわずにして本当なて。ね, ね。今や。今や昔。昔はもうあれかもしれないけど。でも、本当に今そうです。ね。平等なんですよ、アリン。 サマレの話って思い出したの、うん、また思い出しちゃって、映像で。うん、サマレを2015年の東京ゲームショウのバンナムエンターテインメントのブースでね発表したはずなんですよ。2015だったと思いますよ。うん、本当？そう、覚えてないな。その時にあの。 の, 日の子さんも一緒に上がってあ上がったでえっ、ー、と真ん中の、v うん、ああキャプチャーからでやったやったやった、うん、通してこう出現させてやったやったやった、うん、であの時にあれそう遠隔地でモーションキャプチャーしたものをそう リアルタイムに遠隔地からデータを送って、その場のキャラクターを動かすっていう、ちょっと新しい技術を当時はね。たねあったかもそのステージにいるように、ねそうそうそうそう。今はそれがアイドルマスターとかいろんな他のコンテンツに活かされてるんだけど。うん、それの、サマレの発表をするとき、うん、かなその当日の朝か前日の夜に、うん、VR に名称が変わったって言って、ア<笑>ラさん大騒ぎしてたの、僕覚えて。あ名前変わったんだよ。 なんか、一個前何でしたっけモーフィアスです。ああ、そうだ<笑>そっから急に変わったんですよね。プレイセーション VR にしますって言われたんだよ。まんまか、お前つって。<笑>で、ちょっと前まで、プロジェクトモーフィアスってそうそう、トレーラーとかに入れてたんですよ。ね。だから変更しなきゃ い, けないけど、ね、で。ロゴとかにも入れてたんだよ。いっぱいあるんですよね。影響が。で、いや、でね、変わるのはいいですよ、と。 それ、せめて、たと一週間とかさ、そう。そうまあ、一ヶ月とは言わないよ。一週間、10日ぐらい欲しいじゃん。前日に言うなよ、お前、みたいな。発表の前日ね。そう。待てーつって。<笑>そう<笑><笑><笑><笑><笑><笑>す。すいません、原さん、名称が変わりますってって。<笑>プレイセーション VR や、ば<笑>いそのまんまやないかいっ<笑><笑><笑>そっちの方がシンプル。じゃあ、なんで俺らにさ、モーヒアス、モーヒアス言ってたんじゃん、つっ て, うってそう。そう。だから、サマーレの、その、バンナムのブースの、な まあステージ上でやってたそのサマレの発表のね、うんうん、演出のちょうど向かい側にその時プレステブースがあったんですよ。あったね。台本関係なしに「うん、いいですかソニーさん!」ってアラさんが<笑>、うん。 前日にネーミングを変えるとか勘弁していただきたいって言ってたんよ。俺舞台上で叫んだんだよ。<笑>ソニーさん<笑>聞こえてるか っ, って。あれで場内爆笑してたんです俺、鮮明に覚えてるんですよ。いいですかちょうど言いやすいところに、正面にいるんだ。あ思い出した俺もですよ。全然忘れてたけど。<笑>ソニーさん、ひどいですよ。<笑>ね、僕は当時の VSVR の第一人者だわけですよそうそう。一番って言ってたじゃないですか。その人に、<笑> 前日になって言いますか<笑>すいませんっつって。変わりました。変わりました。じゃんもうちょっと前から分かってたの<笑>台本は変更しなきゃいけないし、<笑>大騒ぎしてたんですか、ね、大騒ぎでしたあれ。原さん、じゃあ次はですね、うん、ゲームの e スポーツ化っていうことをちょっと聞きたくて、うん、まあ、ゲーム現状 の, そのゲーム開発シーンを知る原田さんとしては、あくまでゲームがあるから、 e スポーツ市場が成長していると考えているのか、うん、それとも e スポーツのために。ゲームを開発していると考えているのか。まあ、卵が先かひ、えっと、鶏が先かってのいや。鶏卵でいうと、いわゆる卵であるゲームがやっぱ先ですよ、それ。あ、うんうんまあ、間違いないんじゃないですか。e スポーツの競技大会をするために、ゼロからゲームを開発するっていうのはありえますか。かいやー、難しいんじゃない。何でかっていうと、ゲームってどこまで行っても。 ゲーム経済というか、その、例えば e スポーツって、e スポーツがこれだけバッとキーワードって流行った時によく分かったことが1個あるんですよ、うんうん。これ何かというと、よく分かったことって、世間一般の人があって意味じゃなくてね、ゲーム作ってる側とすれば、うんまあ、それによってゲーム売れてる分あるのかもしれないけども、やっぱり大半はそれ関係なく売れてるわけですよ。関係なく売れた分が利益で。うん、e スポーツで一番実は、 え、利益を取った人って誰かというと、その e スポーツを直接的に、えっと、やってる人たちですよ。その、例えば e スポーツをストリーミングしなきゃいけない、運営しなきゃいけない、その運営会社、ストリーミング会社とかそういうところを潤ってて、うん、そういう人たちは新しい事業体が生まれたから新しい経済を生んだんですよ、うんうん。そこはすごい大きい、素晴らしいことなんだけど、ゲーム業界のデベロッパーパブリッシャーが直接やってるわけじゃないんじゃない、うん。だから、 直接的に収入源で実はないんですよです、ね。超間接的なんですよ、うん。いくら選手が優勝賞金を1億だ3億だって極端にしてもらっても、それが100万だから300万。あのお金を提供してるのは別にメーカーではなくて、まあ第三者が、ね、やっぱスポンサーとか出してることがほとんどなわけで。で、そうするとそれは、あのー、まあ海外だと直接出してるケースもあるかもしれないけどね。でもそれ、それって、その賞金をゲームメーカーがもらえるわけじゃないんですよ。当たり前だけど。それは選手が。 のプレイヤーたちがある意味利益を得れるいい側面であり、スポンサーの人たちがいい宣伝になる場所であり、うんうん、運営する人たちが運営する、運営したりその大会を運営もしくは開催ストリーミングすることによって得てる労働対価っていうものが入ってくるっていう仕組みは経済はできてるけど、うん、ゲーム業界は直接そこから、あの、例えば見てる人から僕らのゲームに見た、 お金くださいってやってることほとんどないわけですよ、ね。うんうんうんまあ、もちろん決勝大会のチケットとか程度あるかもしれないけど、うんうん、ゲームの売り上げに比べたらそんなもんもう何百分の一、何千分の一みたいな世界でしょってことを考えると、それのためにゲーム業界が、えっ、ー、と、e スポーツのためだけに作りますって構造なんていうのは多分考えにくいし、うんうん、で、まあそれは経済の観点から。もう一個の観点から、やっぱりゲームどこまで行っても、その別に e スポーツとか関係なく、 それは競技ゲームだろうがそうじゃなかろうが、うん、やっぱりゲームとしてその個々の人が手に取って遊んだ時に面白いと思ってもらえるかどうか。うん、ここにかかってるんで、うん、e スポーツってシーンを ゴリッゴリ意識してプレイしてるもしくは見てますっていう人ってのは、うん、そんなにたくさんいるわけじゃないですか。うん。それはどのゲームもそうで。やっぱベースになって支えてくれてるのは、そういうの関係なく楽しんでくれてる人の方が圧倒的に多いわけなので、うんうんうん、そこを差し置いて、e スポーツ向けになんてことは多分、なかなかないんじゃないなるほど。うん。 ゲーム業界の過去現在未来テクノロジーの進化を原田が語るというテーマで今日はやってきましたけど最後にすごくあのシンプルに一つ項目があってですねテクノロジーの進化におけるクラウドなどまあ要はそのものですよねその辺のクラウドなどの重要性っていうのは原田さんはどういうふうに 位置づけてるかあああのめちゃめちゃでかいところでありまますよ、うんうんまあ、例えば今回のやつはね、ネットアップさんがスポンサー入ってますけど、うんねね、クラウドサービスとかで IT のソリューション系の企業さんですけど、うんうん、やっぱその他社に委ねてるテクノロジーの部分っていうのは、うん、ゲーム開発においてかなり大きな部分だと思います、うん、いやーそこの結局 何回かキーワードに挙げてますインフラ環境っていうのは相当いろんなものに影響を与えるんですよ。うん、例えばそれはユーザー利益にも影響するんですよ。何が影響するかというとまずゲーム開発する速度、効率。うんまあ、ここは、まあ、ある意味早ければ早く提供できるほど開発できるほどユーザーはね早く遊びたいものが遊べるわけですからいいわけじゃないですか。これただ ゲームが大容量化して、公開像度化しても大変なことになって、一個一個の開発すごい時間がかかるようになってるんだけども、えっと、それは今までの作り方をしてて、まあそうなってきてる延長線上でそうなっちゃってるってこところがあるんですよ。これはちょっとクラウドの存在によってちょっと変わり始めて、うん、で、まだ日本では主流では全然ないんですけど、ちょっと、例えば、 もうサッカーなんかもやっぱりちょっと悔しい半分も含めてね、<笑>アメリカの西海岸の話を出しますが、うん、あのー、あのこれ勘違いしないね。それがすべてベストって言ってるわけじゃないですよ。ただ、やっぱり、えっ、ー、と、効率とか、あの、合理性の面で言うと、あのー、クラウド開発環境っていうのはとても重要で、で一個、その最初に話してたよね、だいぶすっ飛ばし話しちゃったとこあるけど、いわゆる、 実際を使った開発をしようと。えー、じゃ あ, あ、アジアとヨーロッパと中東と北米ととかってこう、縦のね、実差でこう、スタジオを持った時何が起きるかっていうと、あの、24時間開発再生ができるわけだね。その得意なオンライン分野とアセット作ると何とかとこう分けてさ、バーって稼働し始めた時に、じゃあそれをゲームって、 バラバラに作ったものをマージって言って、集めたりとか、えー、みんながアクセスす る, のするのって結構大変なんですよ。今までは大変だったわけで、うん。セキュリティも含めて、うん。なんだけど、クラウド環境が出てきたことによって、割とそこは高速かつ、割とセキュアにアクセスできて、大容量なものを扱えるようになってきてるわけだで。処理もできるようになって。で、そういう意味で言うと、そのクラウド開発環境が24時間開発を回せる環境を実は提供できるようになってきてる。まずこれ大きい。で、もう一個はね、えっと、 フォトショップってみんなわかるでしょはフォトショップを使ったときに、えっ、ー、と、なんか例えば絵を描きます。うん、絵を描いたものを、えっ、ー、と、どの形式で保存しますかって聞かれて、うん、JPEG を選んで保存して、うんで、ゲームの場合ね、その保存したものを<笑>、じゃあ、あるみんなが見える場所にアップロードして、で、アップロードしたものを、えー コンバートかけて、ゲームのそのワークステーション上に、マヤとか言われるものに反映させて、でそのあの反映させたものをゲームエンジン、例えばアンリアルエンジンだったり自社エンジンだったりに描画するとこまでやって、それをさらにコンパイルかけて、るコンバートコンパイルを経て、ゲームの実機に出します。うん、で、見てみて、もしくは、 ゲームエンジン上の段階でもいいけど、なんかちょっとイメージ違うねと言って、えっ、ー、と、やり直しってことが発生するでしょ。で、これがね、今、クラウド環境の、えっ、ー、と、ゲーム開発ですごい、その、リアルタイムに、えー、いじれるのがあるんでしょ。だからフォトショップ上で、絵をピッピッって書き直します。いわゆる、クラウドサーバーの処理で持って、そのままメモリ上で動いているものを、 コンバート、コンバいわゆる、いわゆる、コンバートさせて、うん、えっと、別のワークステーション上の、別のツールの、あに、直接反映させる。うん。コンマ何秒ぐらい遅れて、うん。うん。で、ゲームの下手した実機とか、ゲームエンジンにも直接出せるから、今までフォトショップ会社保存して何してみたいな工程を、ほぼリアルタイムに、 例えばこのお餅に絵を描くと、うん、ゲームの実機上でもコンマ何秒くらい遅れて、うんうん、もう反映されるわけだ、うん。そうそうこうじゃねえなみたいなすぐできんじゃんうんうん。で、見る環境も今まではコンパイルされたエグゼファイルを実行して企画とかディレクターとかプロデューサーが見て違うなって言ったんだけど、うん、ちょっとすいません見てくださいってって今 ね, ね、ネット会議とかで オンライン会議とかでこうやったんですけど「そっち側んじゃない?」って言って極端なんですよ。ここで塗り替えるとかここで書き換えたものそのままでゲームのモデルとかでじそのままこう確認できるわけですよ。確認もできるわけじゃなくて、うん、あるツールで木の生えてる数を増やせばそのもうエンジン上にもゲーム側にも全部反映ちゃんとされて、まあ、戻すこともできるわけね作ってる方にも。 で、ゲームの実機上にも出るわけだ。で、パッとみんな、みんなが出て、全員が同じ、その、アセットのものを、一斉に同時に、例えば、木を生やす人がいれば、車を置く人がいて、みたいな、こう、背景を作ってる、みたいなことが、こう、複数に同時に、リアルタイムに作業した上で、リアルタイムに反映されるんで、それが見えるっていう時代が来てるわけですよ。で、そうすると、開発効率化がすごいわかるでしょ。 でここはまさにクラウドゲー、クラウド開発環境、うん、あのメリットだよね。だから、で今まさにさ、そ の, そのコロナのせいでテレワーク化してるでしょ。うんうんうん、でここのバックンを支えてるのはやっぱりもうクラウドサービス、ね、ですね。クラウドサービスだよね、うんで。これをもっとより高速かつ高度なことができるサービスとかソリューションを結局ゲーム業界求めてるので、 で、でかいゲーム開発規模になればなるほどそこを効率化。で、一番お金かかる理由って、時間なので、うん、人が働いてる時間なので、ここをどれだけ圧縮できるかは、今後テクノロジーにかかってるんですよ実は人間って限界があるから。うん、で、自動化と、自動化と、その、あとコミュニケーションの効率化と、その処理の効率化と、ところを全部担ってるのは、 もう今やクラウドサーバーですよ。だけど、クラウド開発環境に対応できている。ところって、そんなないんですよ。うそれ国内世界問わず。うん、いや、だから、やっぱ、ちょっとリードしてるのは、今それにリードし始めたのは西海岸ですよ西海ね。ああ、なるほど、なるほど。うん 悔しいけど<笑>そうなんですよ<笑>ここはちょっと悔しいんですよそこの中水開けられてるんですよ少しこんな話は今してるけどどのぐらい前から欲しいって言ってたかっていうと、うん、それこそだから5年以上前ですよ、うんうんうんうん、なるほど、ね、それでもまだ5年経っても手に入ってないわけですよ、ね、少なく見積もっても5年以上前には言ってたわけですからそれから換算してもまだ手に入ってないわけでしょ、うんうん いや辛いよね。<笑>欲しいよね、<笑>早く。早くね。早く欲しいよ。本当ですね。そういう環境はもうちょっと前に手に入れてるべきだったんですよ。我々日本のゲーム会社こそ。うん、その上でね、やっぱアイディア、うん、勝負なわけですから、うん。そこは、そこは全然僕、あの、劣ってるとか、そんなこと思いますよむしろ勝ってるところもたくさんあると思いますよ。うん、あの、本当に。うん、だからそういう意味で言うと、 誇るべきもものはたくさんありつつもやっぱり結構テクノロジーの点をいつからかエンジニア含めてお隣にしてきたところはあるんじゃないかなと思いますね。その経営者の人がやっぱその発想がないと、えっと、直接的にお金を生まないものにお金を投資しなくなるんですよ。うん、この業界は割とその変化は激しいものの研究とかいわゆるその、ね、まさに リサーチデベロップメントですよね R&D って言われるところにお金をかけ続けてることの差っていうのは突然やっぱりそのパラダイムシフトが起きた時についていけてるかどうかっがガッと差が出ますから、うん、ここに対しての投資っていう考え方がやっぱちょっと日本のゲーム会社の経営の人は薄いですよこれをズバリあの言わせてもらいま僕ら作ってる立場から。 申し訳ないですけどそこに鋭い人なんてあんまり見たことない今日の収録も終わりますけども、はい、では新年一発目、うん、原さん締めてください新年なのに締める<笑>難しいですねいやあのー、今年は 今年はというか今年こそたくさん外に出ていけたりとか、うん、もうちょっと人を呼べたりとかするんじゃないかなと、わかんないですよ。わかんないですけども、期待してます、僕は。なので、カナはの、えー、もっともっと新しいチャレンジができるように、僕もこのままずっとノーギャラで頑張り続けます。<笑>この番組、いくらが頑張っても別に僕の給料は上がるわけでもなく。<笑> 僕の何かが良くなるわけでもないですけど。本当本当。ええ。あのー、でもやってて楽しいですからねそ。それが一番です。みんなと楽しみたいので、ええー、今年ちょっといろんなチャレンジできるだけ、環境が許せばやりたいと思ってますので、皆さんぜひ、あのー、応援のほど、あの、本当にマニアックな人だけ残ってくれるかと思ってますんで、それは変わらないので、はい。というわけで、えー、マニアックな皆さん、ここにぜひ、 集まってきてくださいよろしくお願いします